おはよ太郎です、はいということで僕出張になりましたなりましたというかあと数日後に法人を登記して社長になるということなんですけどいやおめでたい名刺もねこんな感じでできておめでたい まあ、1ヶ月もね動画を更新してなくて僕の顔見れなくて寂しいと思うのでこんな動画を出したんですけどどんな授業をやるのか軽くちょっと紹介したいと思います事、まあ、業内容としてはま SNS のマーケティング企業コンサルだったりとかをまあ一応今はメインで行っていて来月から自分のメンズコスメブランドの化粧品の制作とアイドルのプロデュースをしたいと思います、まあ、うまくいくか分かんないのでたくさんの方に協力してもらいながら頑張ろうと思っております 化粧品ができた際は皆さんにね、まあ、お配りするような機会もできればなと思うので何卒ぞよろしくお願いします話すことないな意外とあとね TikTok の方も皆さんぜひ見てくださいということでね YouTube の方も定期的に更新できたらと思うので皆さんぜひご協力お願いしますそれではバイバイ